今日は大阪のブラック解放同盟がブラック地名相関作ってばらまいてて、で、さらに売ってたっていう話をしますね。で、その一つがこれです。今画面に入れます。これ50年の歩みって書いてあるんですけども、何の50年の歩みかっていうと、大阪市童話事業促進協議会という団体の50年の歩みです。でね、あの童話対策事業をやってた頃にですね、運動と事業は分けるっていう考え方があったんです。で運動は解放同盟がやると。 ただ、童話事業ってね、お金が絡むことなんで、まあ、そこは別団体がやりましょうってうことになって、そこで、あの、童話事業促進協議会、同速っていう団体が各自で作られたんですね。で、同足の役割っていうのは、その、いわゆるブ落ック民と行政をつなぐっていう、まあ、そういう役割をしてたんだけども、まあ、少なくとも大阪市の場合は、これ実態は解放同盟そのものです。解放同盟の事業サイドっていうことになります。まあ、役員にはね、もう解放同盟の関係者が名を連ねてますからね。 えー、で、このね、50年の歩みの中身、どんなことが書いてあるかっていうと、まあ、こういう大阪市内、童話地区の外境って言ってですね、大阪市内のこの童話地区の場所がね、わざわざこう地図上にマッピングしてあるんですよ。で、各童話地区のね、説明って言ってですね、例えば鹿島だったらですね、何丁目か、何丁目とか、そういうことまで書いてあるんです。これ日のですね大阪 あの、新大阪駅前ですね。で、えー、東小戸川区西淡路一丁目とかなんかそういうことがね、書いてあるんですね。だからもう大阪市のね、童話地区の場所っていうのが、まあ、地名っていうかもうほんと区域まで分かるようになってたんですね。で、こういう本を出してたんです。で、これって、まあ相当数で回ってて、 例えば大阪市立図書館なんかだとね、まあ普通に開館に置いてあってですね、で、あのコピーしたりもできたんですよ。で、あと各林保館というか、まあ開放会館も置いてあって、まあ普通に見れたんですね。で、見れたっていう過去形になってるのはですね、え、2012年、まあ、 あの、2011年か2012年の頃、あの、えー、橋本徹がね、あの、不支持してた頃ですね。で、その時にね、あの、ま、あその、大阪府が の大阪府でですね、解放同盟が、ま、いろいろ、あの、あの、球団というか、その、童話地区の場所を調べたなって言って、いろんな会社球団してたんですね。で、大阪府もですね、その、童話地区の場所を調べるのは、個人情報保護条例違反だって言ってたんです。まあ、まあ、無茶苦茶な話ですよ。その、地名が個人情報だっていう。 ことになるわけですからね。じゃあ、だったらこれど、ど、うなんだと、これ。あの、地名、地名どころがもう何丁目とかね、区域まで書いてあるじゃないかと。地図上にここ、童話地区だって書いてあるじゃないかって言ってね。え、大阪府に行ったらですね、うん、これは違反ですね、とか言ってですね。で、それで、あのね、 不立図書館とかですね。あと大阪市の私立図書館とかですね。まあ大阪府の中の図書館だとね、えー、この50年の歩みは多分今制限図書になってるはずです。あの、 あの、一般には見せてくれないっていう状態になってると思いますね。ただまあ、それはね、そういう理屈が通じるのは大阪府の中だけで、えー、国立国会図書館にはまだ置いてありますよ。50年の歩み。あの、50年の歩み、童話とかで、あの、NDL オーパックで検索したら普通に出てくるし、あの、国立国会図書館でコピーもできますよ。うん、だからそういうあやふやなことになってるし、で、 これね、50年の歩みってね、10年の歩みとかね、20年の歩みとかね、あと40年の歩みもあるんですよね。で、30年の歩みは僕ちょっと存在はね、あの、確認してないんだけど、多分あったんじゃないかなと思います。で、僕は40年の歩みと確かね、10年の歩み、30年の歩みを見たことあるかな。まあ、本当にね、あの、童話事業の歩みがわかる貴重な本で、で、10年の歩みなんかはですね、あの、中津とかね、で、今のあの、中崎西、あの、 大阪駅の近くのあの、あの、船場って言われた地区ですね。えー、あそこなんかも童話地区っていうふうに書かれてるんだけども、まあでも、その20年の歩みとかそ の, その辺だと消えてるんですね。だから、あの、最初の頃は童話地区というふうにね、指定されてたんだけども、途中でそうじゃなくなったっていう地域が大阪市にはあるっていうこともそういうことでわかるんで、まあ歴史的には非常に貴重な資料なんだけども、まあでもね、その、 ブラックの場所をそういうリスト化したような本がブラック地名相関だっていう風に解放同盟は言うんだったら、まあこれもブラック地名相関なわけです。間違いなくね。 だけどね、僕、このことをね、僕は訴えられてる裁判で主張したらですよ、えー、まあ解放同盟としてはね、いや、これはあの限定的にね、あの、その配ってるんだからいいや、一部の人に配ってるんだからいいんだとか、まあそういう感じで、まあそれを裁判所を認めたような形になるんだけども、まあ実際、実態としてはまあ堂々と図 書, 図書館に置いてあるし、今でもコピーもできちゃうっていうのが実際のところです。だからまあ建前と実際が全然違うんですね。で、 これはね、まあ、大阪市の解放同盟が、あの、作ったってことになるんだけども、大阪府の方も作ってるんですよ。大阪府、解放同盟、大阪府連もえ、大阪の童話事業と解放運動っていう本を作ってるんですね。え、これ、あの、画面に出します。この本です。で、この中には、あの、大阪府か部落海峡って言ってね、大阪府の中の、その、部落の一覧、 っていうのがね載せてるんですね、えー、1958年当時の、えー、部落の一覧っていうのはね一つ一つ載せてあるんですねこれあの食料と人口なんかも書いてあるんであと世帯数も書いてあるんでこれも非常に貴重な資料ですこれ1958年当時なんですなんでね童話事業やらなかったようなところまあいわゆる未指定地区なんかも書いてある非常に貴重な資料なんだけどもまあこれねあの 解放同盟とか裁判所からすれば、まあ、あくまで一部の人に限定してね、えー、配ってたもので、そんなね、あの、無闇に配ってたものじゃないっていうふうに言ってるんだけども、まあ、これ見ての通り、あの、3000円って値段作って売られてたんですよ。だからこれも相当数出回ってて、あ、僕持ってますよ。あの、古本屋で買いました。古本屋で出回ってたのを買いました。だから今でもね、あの、日本の古本屋とかね、いろいろ調べてたら出てくるんじゃないですかね。 まあもちろん、この本もね、国立国会図書館には置いてありますね。で、普通にコピーもできますね。僕最初国立国会図書館で見つけたんですから。で、普通にコピーできました。多分、これもあの、大阪府内だと制限図書に、 ななってるんじゃないですかねそれで、まあ最後、オチなんですけども、この50年の歩みを使っ作った大阪市童話、えー、事業促進協議会、まあ後の大阪市人権協、人権協会ですね。どうなったかっていうと、もう今消滅しました。まあ八市で潰れました。なんで潰れたか、潰れたかっていうと、飛鳥抱時点ですね。あのー、大阪市から、 駐車場の運営委託されたんだけども、その駐車、駐車場料金を大阪市に納めずに猫ばばしてたんですね。で、それで、あの、当然それ、あの、猫ばばした分を返せって言ってね、大阪市から訴えられるんだけども、まあ、それはもう、あの、 奥、奥を超えるような額なんで、もう払えなくて、で、結局、えー、大阪市人権協会はもう財政的に破綻してしまって、えー、消滅しま、消滅してしまったっていうことになります。だからもう大阪市だと今、童話事業団体がないんですね。えー、だからまあ大阪市は、あのー、もう堂々と、もう童話地区としての扱いをどんどんなくしていくっていうことができているわけで、今大阪市ではね、えー、もうどんどんね、あの、大阪、 私の童話地区がですね、その童話施設が潰されて、新興住宅地みたいになってます。だから、この道足、解放同盟を潰したら、あの、大変良いことが起こるっていう事例が今、大阪市で起こってるっていうことですね。ということで、まあ、このチャンネルではね、他にもあの、あの、 この解放同盟なんか、あと行政なんかが変わった、そういうブラック一覧について説明していこうかと思います。まあ、これについては別に、別に裁判所が違法じゃないって言ってるんで、いや、これ違法だって言ったら、じゃあ、ね、大阪市とか、解放同盟がやってた、やってきたことが違法っていうことになっちゃうんで、えー、だから多分僕は、あの、解放同盟さんが多分擁護してくれるし、裁判所もね、まあ今のところは適法だっていうふうに認めてるんで、だから YouTube さんぜひ、あの、これ削除しないでください。 あの、適法なので、これは、裁判所もいいって認めてるものなんで、あの、ぜひ、あの、そっとしておいていただければと思います。